今、何時12時8分なんですまた、はい、ぎましたね日はまたいたなこれ完全に何にも考えないで来たから宿がないはい<笑>どうすっかねこれ、うん、外ほっぽり出されたら死ぬよね死にます<笑>死ぬじゃん<笑> となななないいいででくだださされ<笑><笑>ね、るかかかそそううすすすりあああええず探ややべんは駅前にもあるだろうにもろがけ相場かわ か, かんないですけど。 あとバッテリーが、これ 18% ぐらいなんですよ。オッケー。大丈夫ですか。もう地獄じゃない。<笑><笑>あ、ありがとうございます。やばい。これはやばい。いや、もう。<笑>これはやばいよ。この時点で、<笑>いや、これはやばいわ。いや<笑>寒っ。いや、本当に死にますよ、マジで。よく探そう。マジで。最悪ボーリング場だよ。マイプレマチコンで、素敵な出会い。 いやもう終わった四十代、五十代って書いてありますよ<笑><笑>え、え、マジっす か, すっ か, か, っかあったかいっすあったかい金土祝前日20、50キロですやいや、いいですよでいや、いいです よ, でいいですよボーリングは<笑><笑><笑> 息, すごいですね、息の白いのがすごいっすはいいやなんとかなったねまあなんとかなりました2時マジっすか<笑>お風呂あと20分だけやってるらしいよいけますかね<笑>でも早くこの動画終わりにしてお風呂行きたいねそうですねいいとこ 来, 来た感じします、でもねっ一応ね ビジネスホテルがあったので一番安いとこで一泊して明日の朝めっちゃ早く出るはい明日もできたらもう一軒行きたいよねせっかく来てますからねそうだねちょっとさそんで必死さはいちょっと俺から必死渡すもんだよえ チャムスですかあげようと思ってでッシ好きです え, え、マジ、ちょいいいいいいいいですかいいよいいですすかか、うん、<笑>や、ちちょょっっとと慣れなくて、ちょっとどうしおおーおーおーおー あ, あ、ごめん、ね。か 申し訳ないなと思って本当に。あちょっとまだ他にも中にいっぱい。ね、<笑>バック二つあるから。なんかキーホルダーみたいな。そう。いやえ。ちょっと。ひしちゃんも好きだからさ。好き好きですはい。<笑>えいいんですか本当に。え, え, えマジですかこれ。いや、これないです。いや本当申し訳なくて本当にねいや、カンタと俺でやってんならまだしもいや後輩に毎回なんか。<笑> 遠くまで来てもらってっていうのがあったから、もうサブチャンネルもこの食レポのやつも五六本目だから、えさすがにねと思って、いやえ ち, ちょっと、ちょっと先輩っぽいでしょ。いやだから<笑>いいんですか<笑>本当になんかいやいい全然ご飯食べさせてもらってて、<笑>いやい い, い, い、すごい申し訳ないんですけどいいっていうね、そう好 感, 感度上げて好感度上げて、いやいやいや自分でやらないでくださいそういうの、好感度を、ね、上げてやろうと思って。 いやでもほんとめちゃめちゃ嬉しいですほんとに好感度はねあ<笑>げてやろうと思あ言わなくていいです<笑>言わないでください<笑>そうそうああちょっと本当にねうそうそうそうそうそうそうっうことでねちょっと、まじ で, 一瞬で行こうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそう 寒いこぼれの夜地獄ですよマジでいやホントに勘してほしいんで閉まんねんだよこれ最悪じゃん寒いよ<笑>おい誰だよ開けたの富永さんですよ